はいえー、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に購入したブリキ缶インテリアポット、えー、こちらがちょうどあれにいいなと思ったのでマジックで下書きをして、えー、薄いブリキなので簡単に手のこで切ることができましたこんな感じですあとはメンディングテープを貼って等間隔の穴を開けてグリグリと大きくしてやれば、えー、簡単に専用ストーブができますステンレスの板2枚を重ね合わせてごとくにしてます 本日の主役はこちら稲葉のチキンンとタイカレーーグリーンになります、えー、早速炊飯していきますが、えー、ご飯は今回は、えー、主役ではありません副食になります以前までクッキングシートを使って炊いてたんですけどアルコールストーブで炊く場合って炎がですね結構高くまで上がってしかもあの見えないのであのクッキングシートがですね端の方が何度か燃えてしまってですね えー、よくなかったのでこのマッコリーコップを使うんですけど今回はアルミ箔でやってみますはい、えー、2回目稲葉のチキンとタイカレー同じ種類にですねバターチキンカレーってあるんですけど私はもう断然こちらがおすすめです、えー、温めなくても美味しく食べられると ということなんですけど、まあ、もちろん温めた方が美味しいと思います炊飯はですね、えー、ダイソーの新商品マッコリーコップという、まあ、本来はそのお酒を飲むためのコップだと思うんですけど、えー ア, ルえー、アルミ製でしかもこう丸いのでこのアルコールストーブで炊飯するにはもってこいだと思ってます、はいえー、そこにこのチキンとタイカレーの缶詰を開けて えー、セリアのこれはシェラカップリッドですねその上で一緒に炊飯しながら温めていこうと思いますアルコールは今回 30cc 使いました米もですね0 3合とちょっと少なめですけど、まあ、前回動画でご紹介したんですけどこのマッコリコップの場合0 5合を入れるとですね吹きこぼれるんですね 炊けけるんですけどちょっと吹きこぼれるのはですねいろいろ汚れるのが嫌なので 0.35 が、えー、ベストな炊き方ができると思ってますお米って割とあの何でしょうねあの調理は簡単なものだと思うんですけどただ確実に失敗したくない時は、えー、水につけておく時間を少し伸ばしてやって、まあ、30分よりは1時間 それから水をです、ね、気持ち多めにしてやること、これで、えー、芯が残ることはありませんので、えーまあ、ほぼ失敗なくできるんではないかと思ってますアルコールストーブは、ね、安定して加熱あの火力が得られるので えー、焚き火と違ってですね本当に簡単自動炊飯もできるしということですね部屋の中で焚き火することはできませんけど、まあ、この辺りはアルコールストーブのメリットかなというふうに思いますおそらくこのスタンドをつけていることによってあの輻射熱でやっぱりこう熱もですね逃さず えー、このクッカーの方に伝わってますのでおそらく寒い時期になればなるほどですねこのスタンドは威力を発揮するんではないかと、えー、今のところは思ってますまた寒くなってからですねその辺りは検証してみたいところですこのアルスト購入してからですね、えー、アルコールをよく使うようになったんであのまとめてアマゾンで購入しましたリュミエールというあの4リットルで2000円のものがあってですね こちらを使うとですね、とても安く購入できますあの。これまでですね、ドラッグストアとかホームセンター等で、だいたい 1cc1 円で買ってたんですけど、まあ、こちらですね、ルミエールだと、えー、その半額で買えますので、えー、お得です。今回でいうと 30cc のアルコールで炊飯してますので、アルコール燃料代は15円ということになります。 デスククワークなんかが多くて、たまたまこう、なかなか、えー、庭に出て焚き火とかできないときでもですね、ちょっとコーヒーを入れたり、こんなふうにあの、まあ、軽食とかお昼ご飯を作ったりするのは、ですね、もうアルコールストーブが便利ですね。 大、え、体、ー、いい沈下してから15分ぐらいは蒸らしてます。<音声><音声>はい、ということで、ね、まあもう失敗する気はしないんですけど、えー、一応底、えー、の方も見てみますね。 はい、こんな感じです。クッキングシートとかですね、こういうあの、まあ、シリコン加工したくっつかないアルミ箔ですね、まあ、こういうものをつけておくとですね、本当にあに後片付けも楽ですね。少の炎があの強くても、全然焦げつくことがないです。 はははい、い。これはね、味はちょっと食べてみてみください、えー、エスニックな感じでとっても美味しいしあとね、ヘルシーなんですねあのカレーなんですけど重たくないので、まあ、その点がですね、何より何よりっていうことでもないですけどとっても気に入ってますね。 えー、稲葉のチキンとタイカレー炭水化物もですね 7g しかありません、えー、脂質も 10g とで、まあ、ココナッツミルクやナンプラー昆布みかんの皮とかですね、えー、ちょっと変わったこうやっぱり味付けなんですけど、まあ、好きな方はこれはですねとってもハマると思いますよかったらお試しください ということで、おそらくこれはアルミ箔の巻き方が悪かったので、そこはですね、ちょっと次回また改善しようと思います。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録をお願いします。